これがシグの友達 お見かけしない方ですわねここは一体どこなのかしらブリンプタウンではないようですけどそれがみんなのいた世界の名前なんだね今回の出来事でちょっと聞きたいことがあるんだけど知っていることなら答えて差し上げますわただしまずは私といざプロ勝負ですわ 客、とくと味わっていた仕方ないなレッツ 2、3、4、5、6! もなかったわね。 Yep, yep, yep. とけたとけたとけたと Wee! <laughs> 私には知らないかあ。ひょっとして生理ええ。パソコンに合いよしお願い。 来たごすんくぎわすごいちょっとドキドキしてきたあなたあたしの邪魔したいわけごすんくぎなめてるとこごめんあたしは安藤りんご学校の上空に現れた 不思議に満ちた空間の歪み的なものについて知っていたら教えてほしいんだそれは知らない方がいいわはい占いにそう結果が出てきたわそう運命にはさあそれより。 理不尽な展開に巻き込まれてみたいと思います。 何かを感じるいいなルミーナーで溶けた痛っ出直してきます運命だから